はい、どうもこみです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブホームクランからお届けしたいというふうに思います。で、本日のテーマはですね、ドラゴンの出し方です。<笑>いやいや、また、またそんな基本的なとこついてきますねって多分皆さん思われてると思うんですけども、いや、これね、マージバカにできないのよ。あの、僕ですね、これを知った後と前でもう結果ほんと全然違うです。でえっ、ー、と、まぁ、あ、ちょっとね、 今、レジェンドをやってるんですけど、まあ、こんな感じですよね。1回失敗しても300超え。昨日も3回、4回失敗したかでもまあ280ぐらいですねで。そもそも、あの僕のですね、えー、とレジェンドってあのドラゴンで回してるんですけど、あの普通ね、250とかはそれぐらいですよ。 それぐらいなんですけどもえー、っとねこれ1個変えただけで、もう前回への伸び方が本当に爆発的に上がったので、これはね、ちょっ と,、えー、っとお話ししておきたいなというふうに思って、今日動画で撮ることにいたしました。今ね、ドラゴンやっぱり流行ってるし、強いので、であればね、なるべくいい結果を出したいじゃないですか。えー、っと、見てほしいなと思います。今日合、OK、計4本見てもらいたい。 まず一本目これですね。失敗例というか、まぁ、あ、ちょっと、あの、この出し方と違うパターンも見てもらって、どう変わるのかをちょっとね、話していきたいと思います。もう、ドラゴン出す面は、ここですね、ここ。ここなんですよ。なんだけど、どんな風に出すか見ていてください。まずは、ね、バルーン、スーパーバルーロケットバルーンでこの対空砲を壊していきますね。これはまあ一応サイドカットも考えてます。 このね、外周部分に流したくなかったんで、こっちにドラゴン1体出して、ドラゴンで外周部分を削らせておきながら、えっ、ー、とですね、アーチャークイーン、ババキンを出してきますね。で、角から、ね、こんな感じで少し削りを入れていきます。この対空砲を狙う感じですね。あと、まあ、あばよくばこの投石機も狙いたい。で、はい、これ。これです。この幅なんですよ。この幅。わかりますかね残った防衛が壊れて、まあ、この金庫はドラこのドラゴンを限ってるからまあいいとして、残ってる防衛の 部分にガツンってこう出すすすんですねねわかかりますか、ね、これ全部にドラゴン巻き込むんですよ。これ僕今、指4本使ってます。<笑> 4本使ってポンポンポンってやってるんですけど。で、こうすることによって、どういう動き人が起こるかっていうと、これね、全然グランドオーディンのトームの枠の中入んないんですね。これやばいんじゃないのって思うじゃないですか。で、やばいんですよ、確かに。でもやばそうに見えるんだけど、実は、 これね、中に入ってるのは、あと、スーパーガーゴールです。あの、いわゆる花火ですね。突撃艦スーパカゴールなんですけども。これ見ないで、ドラゴン見てください。はい、こんな感じ。ドラゴンたちが面で進んでるの分かりますかねこれ。面で進んでるでしょこういうふうに、こういうふうに。面で、面で進んできてるから。で、意外とこれやられてないんですよね。ほら。ほぼ数減ってないの分かりますかね で、えっと、ばらけて出すっていうことは、ま、あどういうことかというと、よりは、えー、広い範囲の防衛施設の目を覚まさせちゃうっていう点は一個、まあ、デメリットとしてありますよね。でも一方で、ばらけさせることによって、火力のオーバーキルをなくすってことができるんですね。要するに、同じ防衛施設をドラゴンが、ドラゴンライダーがたげってしまって、で、あの、後ろついていって、 いるんだけども、えっと、全然防衛をに攻撃を加えてないようなユニットが出てきてしまうと、それってすごい損なんですよ。あの今の環境はマルチンフィルノもそこそこ多いし、投石 機, 機もあるし、えー、対空爆弾なんかもありますよね。でこういったえと防衛っていうのが、あのドラゴン1体だったら、まあ、そこの1体しかダメージ受けないところ、2体3体そこに重なっちゃってると、2倍3倍のダメージ量として、こちら側に与えてきちゃうわけじゃないですか。 でその形っていうのがまさに、えー、攻めはしないけどもダメージだけ受 け, 受けるっていうすごくもったいない形になっちゃってるというところを結構気がついてで、えー、とそこをですね今修正かけた結果がこれですねで修正かけてない、うん、前の状態っていうのが、まあ、自分のリプが残ってないんでこれね結構申し訳ないそのなんかね攻め方を失敗してるみたいな言い方をするのがすごく申し訳ないしとはいっても全然普通に前回撮ってるから あのー、なんだ、問題ないっちゃないんですけど、でも、どうなるよっていう、そのね、なっている事実の部分だけ見てほしいなと思います。あのこの攻め方もすごくうまいんですよ。あのきっちりとねライトニングの呪文5発使って、対空砲とエアスイを落として、対空砲がないから、これ、ライドラが こ, こ無双しますよね。で、キングクイーンでこちらをカットして、この隙間の部分からドラゴンを出ていくっていうね、そんな感じの攻め方になっていくわけなんですが。 ドラゴンたちがすごい密集してますよね。はいそうすると、えっ、ー、とこの部分から見ていってもらいたいと思うんですけども、はいこんな感じ。攻撃ほとんどしてないドラゴンがいるの分かりますかねほら、こんな感じで、宝石のダメージを2、3体が一気にこうまとめて受けてるじゃないですか。で、マルチインフィのダメージもすげえ受けてますけど、こんな感じで、えっ、ー、とねそんなにたくさんのユニットが攻撃できてないんですよ。で えっと、広がっていくときにも、あのー、横側が残っちゃってるわけなんで、多分こういうとことかですね、こういうとこ、残っちゃってるので、えっと、みんな横に横にこう流れていきながら前にも進んでいくんですね。ってなってくると、これね、横に流れたユニットっていうのは、当然遠回りをするんで、えっと、前進してるこのまっすぐ前に向かってるユニットよりもワンテンポ遅れるんですね、こういうとこみたいに。 で、そこをフォローするために、えー、両サイドに、えー、キングとクイーンで、で、えー、もう反対のサイドにはこね、ライドランがこういるんですけども、あのー、やっぱりですね、ユニットのやられ方がこの方が早いんですね。あのー、一体一体が、えー、受けるダメージっていうのが、実は束にすることによって割と増えちゃっている。まあ、集中砲火を受けちゃってるんですよね。で、えっ、ー、と、それよりもむしろ面で出していった方が、 集中砲火を受けにくいいい分伸びがいいあのよくね、サービス終了編成って言って、あのネクロマンサーを面でドバッと出すあの攻め方があるじゃないですか。で、あれやっているときって、みんな結構広めにネクロ出してきますよね、ドーンって。なんでかっていうと、あの壁の中と外側から防衛施設を挟み込むように、えー、と攻撃することによって、あの横打ちをさせないぞっていう。 えっ、ー、と、パターンを作り出すわけなんですよね。わかるかな言ってること。ここにこう入っていったときに、ここに到達したら、いろんなところからこう集中砲火を受けるじゃないですか。こういうふうに。こういう風になってほしくないから、もう面で押していく。こういうふうに、面で。面で押していく。そうすると、ここに仮に入っても、ここにもここにもユニットがいるから、防衛は真正面にこう向かっていくわけですよね。体力が分散されるわけですよ。あの、防衛の。っていうところが、 えー、そのサビ集と言われているネクロマンサーとバッと出す戦術の要なんですけども、これってネクロマンサーとゴーレムっていうまあ非常に強い盾役がいたからこそ成立していたまあ戦術なんですね。要するに、やられるよりもやる方のユニットのパワーの方が若干勝っていたから成立したっていうパターンですね。で、今回のドラゴンもそうなんです、実は。あの、そうなんですっていうかそうなんじゃないかなと思っていて、 あのドラゴンたちの体力と攻撃力のバランス、まあ、ドラゴンライダーもそうですけど、これが防衛施設よりも若干今、高いと思うんですよね。あの今度、下方修正来るんじゃないかという話もありますけども、も噂が結構されるぐらいあの、ドラゴンたちの攻撃力と体力のバランスの方が高いので、面でドバッと出すことによって、1対1じゃ負けないような、えー、っと形が作れてしまうってことですねで。1対1で負けないんであれば、むしろ密集している方が危ないんですよ、1問打尽にされちゃうんで。 でなくて、ばらけさせてえ、面を広く取ることっていうのが、あのー、今のドラゴンを使う上ですごくあの重要な形になってくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、もう一本見てほしいなと思う。これいってましょうかね。エースさんのオッ、これじゃなくてもと思う。んと、こっちかな。エースさんのアタックね。これもね、んと、結果、往来、往来じゃなかったのかな。と見てみま、見ながらいきますか。 えっと面をね、やっぱりね、狭く出してしまうと、あの、その面のね、えっと、取り方っていうのが、あの、どんなに良くても、結構ダメージ食らいまくっちゃいますよっていう、まあ、形ですよね。で、えっと、エアスイーパーが向いてるんで、これは多分ライトニングで壊すのかな。えっと、最後、ターンホ ー, ールが残っちゃって、前回まで行かなかったっていうパターンなんですけど、これすごくいいですよね。すべてのドラゴン、ドラゴンライダーが、トームの中に入っていて、 えー、そのままこう攻めていっている形はいいんですけども、えっと面で出してないから、こう両サイドに思いっきり反れちゃってるんですよね。で、あのキングクイーンとかがあのしっかり機能していればよかったんですが、遅れてこう出してきているので、その遅れが若干ね、こっちのドラゴンたちのそれを生んでしまった要因ですね。でも、そうじゃなかったとしても、やっぱりこっちがね、だいぶそれてんですよ、ここに。 ライドラーが仕事がちょっと不十分だったので、そちらにそれていってしまったんですけど、これね、面でしっかりこう出していけば、それぞれが前進していくから、えー、と当然横に出したユニットっていうのは、あのサイドの方にま、ね、っすぐ進んでいくし、中心部分出したやつっていうのは、えー、中心部分に向かってこうね、進行していく。この面の形ができたはず。これが一点集中になっちゃうと、逆にできなくって、えー、中央部分がもろにこう残っちゃうっていうね、こういう形になってきてしまうというところですね。 で、序盤こそやっぱり、あのー、エターナルトームの中にしっかりドラゴンが全部入っていって、ドラゴンライダーも入っていて、かなり形としては良かったと思うんですけども、あの、終盤にかけてこうなってきてみると、あのー、ユニットのね、流れていった方向っていうのが、この残った防衛の、ね、残り具合が表していますよね。中心部分に入っていかなかったことになっちゃうので、やっぱりそのドラゴンって、 お互いにサイドカットをしながら、真ん中のドラゴンが横に流れないように進めていくっていうパターンを作るのがやっぱり良くて、こういう風に箱を書いた時に、こんな感じで出していけば、こっちがカット用の舞台、こっちもカット用の舞台。で、こっちがメイン感じですかね。こんな感じのイメージ。こんな感じで、また次のゾーンに置いても同じように面で進んでいってくれるっていう、こういうね、えっと、面の維持をさせるんであれば、 えー、防衛も、えー、とストレージもそうなんですけどもう全部に対してしっかりと横のラインを広く取ることをね取っていくことを、えー、とワイドに取っていくっていうのがすごく大事なポイントになってくるのかなっていうところですねさてでは最後もう一本だけ見ていきたいと思いますえー、っとねなんか今日失敗のリプレイばっかりで本当に皆さんに申し訳ないんですが、まあ、普通にねちょっとまあ弁解しておくとエースさんも一本目普通にこう全開取っているし あのゆうやさん、今回は1個欲しいの99かうーん、惜しかったんですけども、あの暗面相当前回取りまくってます。取<笑>りまくってるんですけども、今日はちょっとなんか僕が目立ってしまうような、あの申し訳ない動画の取り方になってるんですが、まあ、ちょっとねあの、伝えたい内容が内容だったんで、ご了承いただければと思います。本<笑>当ごめんね<笑>あの、あカンクラのみんな。あのかなり、えー、と最近いい結果出してるのに、こんな感じで上げちゃうのは少し不多いなんですけども、 はいで、やっと今回のユーヤさんのアタックっていうのも、っとここですね、こう入っていきながら、このライン、このラインからドラゴンたちを入れていきます、ここね。なので、しっかりと突撃艦の、えー、っと、トームかけるタイミングで、ドラゴン、ドラゴンライダーが、全部トーム範囲にこう含まれるんですね。綺麗に含まれるんですけども、トームが溶けた後の、えー、っと動きを見てほしいなと思います。ここがね、ちょっとね、やっぱり、あのー、 そうじゃなかったんだっていう感じになっちゃってるんですよねで。ここでドラゴンたちが完全密集ですね。こんだけ密集しちゃうとさっき言ったように、攻撃ほとんどしないドラゴンライダーが出てきちゃうんですよ。ドラゴンも出てきちゃいますね。ほぼほぼしないやつがいます。で、えこいつらに頭毛を完全にかけて綺麗にいってるんですけども、マルチインフェとか、この後の爆弾とか、ほらこれ、赤爆弾、ボンボンって今入りましたよね。こういうのまとめてドラゴンたちが食らっちゃうんですね。どんどんってこういう風に。で、食らってしまって、 気がついたらあっという間にユニットが落とされちゃってるっていう感じでさらにえ中心部分もそうですけどこれサイドに結構流れてますよねこいつらが面をこう浅く取ったせいであのこう流れちゃうんですよねこっち側にじゃなくてこれを面を広く取ってこういうふうに押していくことができればえっ、ー、とある種、まあ、23体、まあ、2体ぐらいのドラゴンがいれば外周は十分なわけじゃないですかなんで え、それ以外のユニットはみんなこう中の方にこう流れ込んできていくかっていう形ができたのかなというふうに思う。俺ね、やっぱり、あの、序盤のところでドラゴンをどう出すかって、あの、数が少ないユニットだから、だからこそこう、トームで守ろうと思って、しっかり、えっと、狭く出すっていうのが、あの、セオリーだったんですけども、今のドラゴンとドラゴンライターの強さであれば、むしろ広く出した方が、天化が上がるというところは、多分ね、僕、ここまで結構、この、 えー、2つのパターンというのも試してきていて圧倒的に広く出した方が強いのでここは間違いないんじゃないかなというふうに思いますねあの是非今までこう狭く出している方っていうのは一旦この広く出すパターンっていうのも試してみてもらえたらなと思いますあの最初はフレチャーで試してみてもいいと思うしまあレジェンドでやれるということであればま12回広めに出すパターンというのも試してみてもらうと あのレイジの呪文とかヒールの呪文とかが少しかけにくくはなるんですけども、まあ、この特にこの花火をねやったりとかとその突撃間にバルーンクローンをかけた通称スパの場これをやったりする場合っていうのはもう呪文をかける部分っていうのがほとんどドラゴンパートにないので広く出していって、えー、ともうそもそも呪文使うつもりないんだから、まあ、しっかりね中心部分に主力を送り込んでいくという考え方でやってみるのがいいのかなと思いますね。 通常のドラゴン、ドラゴンライダー攻めでも結構こんな感じで皆さんやってる人がうまい人は多いなっていう気がしますね。意外とエタナルドームの枠の中に入りきらない、はみ出しながらドラゴン出している人が結構うまいプレイヤーでも多いので、まあ、そういう形っていうのが、ドラゴンラッシュ系をやるんであれば、あの基本というかね、ある種鉄板の形として抑、ね、えておいてもらっていい形なのかなというふうに。 はい、というとことでですね、本日はドラゴンの出し方ですね、をねお話をさせていただきました。いや、これね、意外と騙されたと思ってやってみると、あの違いが出てくるので、本当おすすめです。試してみてもらえたらなというふうに思います。そして、私のチャンネルなんですけども、えー、クラン対戦の解説の動画中心にやっております、ターンール12から14まで幅広くねこう扱っておりますので、えー、今回 の, の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴ぜひよろしくお願いいたします。